始まりました。商業チャンネル翔太です。りょうです。少量です、はい。はい、というわけで、今回の動画は久しぶりにあれをやりたいと思います。第2 回, 第2回、うん、愛してるよ。ゲ ー, <笑>ゲー<笑>。 だいぶ前かな、はい、あのー、動画で「愛してるよ」ゲームやったと思うんだけどした、ねうん、したした意外とね面白かったし、はい、今ねこういう家にねずっといる時間多いので、ね、なんかゲームとかをしてねちょっと気を紛らわしたいなと思って、はい 今, 回思はい、今回は「やりたいいと思ます今回はその愛してる」っていう言葉の前に一言付け加えて「うん、何々何々愛してるよ」っていうあーので。 はいはい、はい、かりました我慢できるかどうかね <笑>, 笑っちゃは、うん、いよいはいはいはいはな、うん、はいはいンケンしようはい最初 は, グンンポンはいけないはいはいそうそいそういうルはいはいはいうそういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっいはいはいはいはいはいはいはいいはいいはいいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいい 高校で、えー、俺が先に言うです、ね、絶対笑っちゃダメよ真面目に俺も心を落ち着かせていいよいいいいいいいいはい、はい、じゃあ僕先行でいきたいと思いますはいいきます生まれてきてくれてありがとう愛してるよありがとう はいあそういう感じねはいどうぞ好き愛し、はい、てるうんすいませんはい次これねえー、いきますちょっと待って<笑> た<笑>めんのダメだよ、ねうん。スッていくね。スッて言って。うん、また。います。はいはいはい。はい翔太に会うために俺は生まれてきたんだ。い<笑><あれ><笑><笑><笑>なんでなんでよ。ダメじゃん。違う。翔太<笑><笑>の顔な<笑><笑><何>。<笑> <笑>目がさ目がこんなになってたよこんな<笑>顔芸で笑わかすのやろいやう笑わかじゃないよ<笑>はいじゃあ次翔太ねうんーどうしようかなうんいいよ考えて見択ターンアイム<笑>いいよはいえ触るのダメ う, うーんノータッチでいこうはいうん やろ。愛してる。マ<笑>え違うそれいいの？えダメ。<笑>それいいの？やめとく。やめとく<笑><と><笑><と><笑><笑><笑>。いやいいいいと思うよ。うん。うんうん、だってねやるって何ねゲームしようとかいろいろあるか ら,、うん、あるからね、はい。愛してるよゲームしようとかね。はい、はいと思、はいます。はいはいはい ちょ っ, と待ってセンキングタイムちょうだいよい<笑>きます俺には翔太しか見えてない<笑><笑><笑>目<笑><笑>い や, いや何言ってんだな<笑>何<笑> な言っっっってててんのかなって思っちゃって<笑>もうね冷めた目で見られてるのがすごい伝わってきたんだけど<笑><笑>恥ずかしい触<笑>いはいはい、触んのどうしても触りた い, いのはいいいよはいいいよじゃあ今回だけ合気にしてあげるはい今回だけねはい 好きだよいやすすごごいいい今回はショウちゃんのの圧勝だったの俺ダメだっったた俺、ね、ありがとうございますいやでもね翔<笑>ちゃんずるいわ。だって顔芸とさ <笑>だって何言ってもいいんですよ<笑>まあ確かにひょうんでは、うん、第2回戦はい今度はね「愛してるよゲーム」はさっき、はい、十分やったのでははい、はい。あっち向いた方よ。をやりたいと思いますはいよじゃあ負けたら何こしょぐりああはいこしょぐりますはいわかりましたうんはいじゃあいきたいと思います 最初はグー、じゃんけんぽん。あいこでし ょ, うやんでしょう。あいこでしょう。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽん。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽん。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽん。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽん。あっいじゃんけんぽん。あっち向いてほい。いや、でも全然ポンコしかないじゃんで。できた、できた。できたね。 はい、といいとうわけけででござますちょってて座っていたいと思いますあ何秒え、うん、何秒秒じゃあ10秒ね vivo... 10秒ねせーの<笑>、ええ<笑><え><笑><え><笑> 本当に俺無理なんだよね<笑>そうじゃ苦手なもんね鍛えなきゃな鍛えられんのこすぐりって<笑>っ<笑>はいそうしたらですね、はい<笑>っはい、あっち見てほい第2回戦、はい、やっていきたいと思います<笑>今度も勝ちます、ねはい、罰ゲーム一緒でいい<笑> カ変えてもいいよ一緒で、いいよ。いいいいよこしょぐりねいいよ、お翔ちゃんが勝ったら俺がこしょぐられるんだうん<笑>でも俺こしょぐるの苦手なの。ちょっとやってみて<笑>こうあもうちょっと強くした方がいいアーはい、オッケー<笑><笑>俺苦手なのにやるよ変な声出したじゃん<笑><笑><笑>やるのも苦手なんだよ<笑><笑>、はい、ちょっと強めでやったらいいんじゃな い,、はい<笑>はい、い怖いよはい、行きまーす、はい、最初、グッ、じゃんけんポン<笑>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 <笑>気をつけてよああ楽しいね、うんはい、<笑>とりあはいまあいろんな遊びはできると思います、はいね、家で家で ね, ねうんぜひはいカップル、うん、彼氏彼女家族 ね, 家族家族 ね, ね一人の人は一人でワンちゃんとかあワンちゃんとかね、うん、えできるやってください<笑>、はい、はいははい いい運動にもなるかもしれないはい。というわけでですね今回の動画はここまでにしたいと思いま す,、はい、います気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、Twitter、TikTok もお願いしま す, しますではまた